ここまでで電子メールやウェブアプリケーションについて一通り見てきたんですけども、まあ過去においてはネット上のコミュニケーションは電子メールやメールリングリストが知りでたが、まあ今度はウェブアプリから発達してきた掲示版、まあ2チャンネル、5チャンネル、から SNS、Facebook、Twitter、Instagram、そういったメッセージ交換サービスと非常に高いですね。で、これらの上で毎日膨大な量のトラブルが発生し、たくさんの人がまあ 犯罪とまで言わなくても嫌な目にあったり、時間を無駄にしてるで。こういう問題に巻き込まないようにすることも、この科目で学んでいただきたい重要な内容です。ネット上のコミュニケーション、普段一般について考えてくネット上のコミュニケーションはですね、ねこういう性質があるんですね。まず、文字が中心。まあ、通話動画もありますけど、やはり文字が中心になる。そして、文字だとつい言葉足らずになる。そのたまあ誤解や食い違いがあるということが、これだけです。 また、手段ごとに特性が異なって影響があります。例えば、電子メールではですね、一つのメッセージを全員がまで時間がかかるので、メールを送ったから見てるよねって言われても、まだその人はメールを開けてないとか、いうことが起きます。なので、ゆっくり議論するような習慣ができます。逆に、チャットやツイッターはもう、その場限りで、どんどん送ってきますね。だから、勝手のメッセージを取り出してきて、検討しようとか、それは難しいわ。その場限りになる。さらに、 えー、そういう、まあ、メッセージ手段、それぞれの性質に加えてです、ね、コミュニティーごとに情報が異なります。例えば、まあ、2チャンネル、5チャンネルでは、まあ、技術的なテーマのスレッドでは初心者ですという書き方、よくないと。初心者ですっていはないとうっていうのは、ね、初心者でもちゃんと勉強してから調べる、初心者だから何も知らないのは甘えだと、まあ、そういうふうなカルチャーだったんですね。 初心者ですって言うと怒られるというのはなかなか変わってるんで、それぐらい適間一般とは違う雰囲気のところもあるということですから、それはまあ十分注意してください。また、えー、ネット上だと、ね、炎上というのはね、えー、ネット上には、まあ、他人を攻撃することを主義にする人が多数います。だから問題行動、問題発言を見つけると、そこに集まってきて無駄に叩くわけですね。それから、匿名の勘違い。だからネット上では自分が誰だか明かさずに発言できると多くあるので、 自分は誰だか分からないだろうから、何かこう、えー、ちょっと悪いことを言っても、あるいは誰か叩いてもいいだろうみたいなことがあるんですけども、えー、実際にはちゃんと調べると分かることが多いんです。だから、まあ、勘違いしてたで、えー、自分が名前を晒してると同じように常に変わらずに行動する方がいいとま3番目とですね、忘れられない。まあ、普段何か出現しても、えー、セレバリーにいた人の記憶が薄れるまで待てば、もうみんな忘れてる。あるいは水に流してくれる。 ただ、ネット上の情報はですね、コピーが簡単なので、悪い格好もあるとそれを記録しちゃうんですね。でコピーして持ってて、えー、こいつはこういうことを前に言ったんじゃないかと。急に出てくることがあります。まともサイトとか下卓とか作られると、もうそれは永遠に消えないわけですね。そういうふうに、まあ忘れられないというのが非常に難しいことがあるので、やっぱりだから、誰が見てもいつ見られてもいいような発言だけをするように、えー、心がけた方がいいと思います。 で次に、電子メールの留意事項なんですけども、電子メールは今では高校生以下にはあまり使われてないんですが、逆に大学や社会では広く使われてます。そこで、まあ、LINE や SNS のノリでメールを使うといろいろと失敗するので、注意してください。まず、必ず懸命サブジェクトを記入してください。忙しい人は日に何十件もメールを受け取るので、MUA にサブジェクトが書いてない、記入されてないと、何のメールだか分かんなくて、見ないと分かんないですね。それはとても迷惑 それから、必ず名乗って丁寧な言葉遣いをする。出だして、〇〇大学何年の誰々ですっていうふうに自分が誰かを知らせるようにしてください。こうすると、本棚の予測がつきやすくなり、誤解もしていけます。また、丁寧な言葉遣いで簡潔に要求を述べて、まあ、最後はよろしくお願いします。で、書けばいいですね。メールは、目上の相手に出す機会が多くなるのでえ、常に丁寧な言葉遣いを使う習慣をつけたほうがいいですよで。私、教員ですけれども、 教員に何何が分かりませんだけ書いたメール来ることあります。<笑>えー、まあ、えー、皆さんも学生さんとして、失敗が許されるうちに、良いメールの習慣をつけようということですね。だから、添付ファイルは注意して使う。で、メールは大量データの扱いに向いてないので、大きなデータ、大きい写真とか圧クアフカーカイブは添付してない方がいいですね。また、もう一つはですね、受け取る側も、 知らない相手から添付ファイルっていうのは、マルウェアのことが多いんですね。で、マルウェアだったら危ないから、もう見ずに知ってます。ですから、えー、自分の添付ファイルが見てもらうとはわかんない。だから、必要なものはネットのファイル置き場とかに置いて、その場所を教えて、ここを見てください。パスワードはこういうふうにしました。みたいに言った方がいいわけですね。 パスワードを送っていいかどうかはちょっとその内容の程度によりますけれども、少なくともそうすれば誰にでも見られたいということはなくなので、まあその程度はよくある形かなと思います。特に、Twitter や Instagram に代表されるコミュニケーションサービスは、これはもう、えー、多くの人が使ってるんですけども、でも大学生や若者は大きな問題がしばしば起きるんですね。で、注意すべきことまず投稿内容は仲間を言っては済まない。 普段何も問題がないときは、ツイッターって自分と知り合いしかう応答してないから、つい自分たちだけが見てると勘違いしやすいんですが、検索すれば誰にでも読めるというのが多いですね。で、何も反応がなくても、あの人が実はこんなにいいかなことを言ってるとか、かけながら思われていることもありますし、もし本当にまずいことを言った場合は、それを、こう、まあ、悪い、悪い人、悪いことを言ってると思われる人を吊るし上げるのがシムな人とか、収集して、 えー、炎上させることがあるで、SNS もさ、SNS は友人のみっていう設定がありますけれども、でも、友人のみとか、友人の友人と か, 人人とかで、その友人の友人とかが、他の人にコピーしないという保証は全然ないんですね。ですから、一回投稿したら、もうどこまででも行くと考えた方がいいです。えーまあ、そういうふうに覚悟して、誰が見てもいいことだけを書くのは重要ですね。そして、えー、起きる可能性のある悪いことは必ず起きると思う。 例えば、あなたがネットに悪ふざけの写真を、まあ、流そうとしたときって、その前に必ず、この写真を親が見たら、学校が見たら、将来の就職希望先が見たらどうなるか考えてくださいね。で、よくあるのはね、何か流そうとしたときは、まずその同じものを自分の家の玄関にぶたって貼って、道をこう通る人に見てもいいと思われるんだったら、それは投稿してもいいって。まあ、玄関に貼れるものだったら出してもいいよっていう指針があります。 実際にプライベートの悪さけ借金でえ未成年飲酒しているというのは、出回ったために、えー、なんか、ほぼさんも死亡したんですけども、保育の専門学校から、あなたはこの写真がある以上、どこの職場でも雇ってもらわない。ほぼさんは無理です。だから、子どもの頃からの産むは諦めたと実はありますで。実際にそういうことが起きるので、起きる可能性のある悪いことは必ず起きる。これは覚えておいてください。 でまあ、炎上は、ね、まあ、問題発言、問題写真などはえ、すごい炎上しやすいので。で、徳門の貼っても、流ぬの名人とのおいて、実はこれはどこどこの誰です、住所はここです、え全部掘られてしまいます。ですから、常にそういう見を想像した上で、誰かが見てもいいようなことだけを書くようにしてください。えとても重要なことです。で演習さんですけれども、じゃあネット上で問題事例を探してみてください。 この探したものは検証できるようにちゃんと URL を明記して、それからえまあ面白いというだけじゃなくて、何が原因でこうなったかということもちゃんと検討してください。ぜひやってみると、自分でも勉強になると思います。